ただ悪いだけの人なんていない彼らにはそれぞけ生きるためには手段を選んでいられない猫に並んだ爪や…あいつを殺してくれるんだよな<笑>その侵略者たちを撃つことこそが疑心兵の使命だろう。